はい。おはようございます。ラスカルでございます。ということで、今日はですね、自宅からなんですけれども、いつも、えー、ちょっと妻と食うシリーズでね、最近は一緒にうちの妻とね、えー、ご飯食べてますが、ちょっと今日はですね、妻も子供も家にいなくてですね、まあ、僕一人、久々にちょっと外の撮影もない休日的な一日なので、ガラッとですね、 一人で色々と大食いをしながら、お酒を飲みながらね、ちょっと一日を過ごそうかなと思います。で、ちょっと今ね、えー、これ案件になっちゃうんだけど、静岡の伊東市の方から色々とね、食材をいただいておりまして、その食材が結構お酒にも大食いにも合うようなものばっかりなので、今日はね、それと合わせて色々と大食いしていこうかなと思います。 ちょっと今日この撮影のために何も食べてなくて腹減ってるんでまあお話もこの辺りでどんどんね食材準備して大食いしていこうと思いますとりあえずなんだけど僕もまだちょっと何が来てるのか分かんなくてちょっとね今これもっ てるこの物量以外にも冷凍のね揚げ物とかあるんですけど間違いなくご飯とビールを一緒に食ったら全部は一日で食い切れないな<笑>僕もね詳しく何が来てんのか分かってないんで早速ちょっとね商品あげていきますか とまず、今、冷凍のね、その揚げ物とかがあるから、それ以外を出したんだけど、すげえ量あるな。出し粉とか、まあ、この七色昆布っていう多分ご飯に合わせたりするやつだったり、この金目の姿にで、わさび漬けに、この刻みわさびか、えー、味噌漬け。で、ものと、ちょっと、 ちょっとこの量はやばいな。一応今日はね、揚げと焼きをしようと思ってるから、湯煎で温めるものは、まあ、冷蔵庫にしまって、後日ちょっと食べるとしてだ。まずは、まあ、ご飯もお酒もいけそうなこの干物、見てみましょう。よし、そしたらこちら干物開けてみましょう。はいと。はい。おめちゃくちゃ魚入ってるぞ。 待って待って待って。この箱の中に想像の3枚ぐらい紐の入ってるんだけど。まあ上に見えるのが金目かな。で、その他にもいろいろとちょっとお魚入ってますけど。早速ね、まずこの紐の焼きながらちょっとお酒とご飯足しなんでいきましょう。てか焼く前にだ。今これ、一番大事なね、ご飯とビール用意いたしました。これでもう完全に準備万端なので、えー、お魚焼いていきましょうかね。 て い, こといやなんかいいなこの卓上でやる感じいつも撮ってるねあっちのテーブルとは違ってマジで休日感がすごいわいやこれ撮影なんだけどなーすげえ気抜けちゃうわちょっとわさびのりこんな瓶詰めもあるんでちょっとねこれつくだ煮かな多分これを準備して つつよお魚焼いてまずはねちょっと贅沢にこの一番上のさ金目いっちゃいますかこういう干物の焼き方は分かんないんだけどやっぱ皮目からいくもんいやこんな感じだねちょっとねまだ冷凍できたばっかりのやつなんでお魚がね凍っておりますがちょっとこれ焼いていきましょうかいやでも不安だな危ねえ今 ちょっとどうだろうと思ってネットで調べたらこのお皿に上に来る部分の方から焼くらしいんでこの場合だとこの身の方から焼く感じだねちょっとこれ干物をね焼いていきましょううわーこの感じだけでテンション上がってくるね家でこんなちゃんとした干物を食うことないからなじゃあまずはその間にちょっとビールで皆様と乾杯させていただきたいと思いますうわということで 乾杯あうまいただいまの時刻ですね11時37分ということでこんな真っ昼間からこんなお酒に晩酌セットやっちゃっていいのかな罪悪感がこれヤバいわ でもこれ冷凍のやつだから弱火でじっくり焼かないと焦げそうまあひとまずは焼いてる間すぐパッと食えそうなので言うとこの佃煮とわさび漬けかなこれで食べていっちゃおうかもう待てないよわさびのりの佃煮これはね中身こんな感じですね見た目はね結構この粗めの海苔なんですよとこれをご飯にさうわこりゃうめえわ 炊きたてほかほかのご飯につくだ煮たまんないねこれこれちょっといただきます、うんまうん、うわうまっうわこれ一瓶いっちゃうよ皆さんこれ見てくださいよこのゆえに包まれたつくだ煮うわうまそう これたまんないねあーうまい干物が焼き上がる前にこの佃煮でご飯なくなっちゃうよいやマジで今日いい食材もらったなもうこの時点で最高だもんうまっ今日はさ平日の真っ昼間 こんな時間からこんなことして怠惰な大人の代表だね<笑>だんだんね年を取ってくるとこういうことの幸せそれも覚えてくるねうんそろそろこのねわさび漬けもいってみましょうか 普段わさび漬けって食うこともないからなちょっとどんなのか分かんないんだけどこんな感じで小包装になってますねで、ちょっとこちらわさび漬け出してみましょうよいしょうわあーこれもまたうまそうだななんかパッと見こうかす漬け系の感じかなこれも絶対ご飯とお酒に合うと思うねこのわさび漬けもいただいてみますか あ、うまっ。ああ、うまいな。これ、酒だな。あうまっ。やっぱりね、この見た目通り、かす漬けっぽい感じの風味なんだけど、僕ね、かす漬け苦手なんですよ、かなり。普段ね、出てきても、あんまり食えないんですけど、そのわさびの風味で、アルコールっぽいそういう臭みがね、和らいでて、なんか純粋にわさびのいい香りって感じ。 あ、うま。なんかそろそろさ、もうこの金目、めちゃくちゃいい匂いしてきたから、ひっくり返してもいいっすか<笑>今しばらくやったらね、ちょっと見えにくいと思うんだけど、表面にもお魚さん汗かいてきましたんで、これひっくり返していきましょう。ちょっとこの縁の方も焦げ始めてきてるしね。はい。いや、あー待って、あの今ね、身がね、割れて<笑>、悲惨なことになりました。ただちょっと見て、これ。 めちゃくちゃ美うまそうじゃないですかこれ早く食いてまあね身が割れたところで味は一緒ですから美味しくいただきましょうよでこの間にちょっとさ別のお魚も焼いていくこのちっこい子たちうめそうでちょっとねこの1杯目のご飯もなくなりそうだから刻みおろしわさびを使ってさわさびご飯作っていこうか まずこちらのご飯の方に味の素を適量振りかけましてそこにこちらのお醤油とで全体にこれかつお節をばっともうバッともう1袋いっちゃおうもう贅沢に、うん、出ない出ない最後にこちらの刻みおろしわさびでよっしゃ仕上げでございますうわー シンプルだけど絶対うまいやつだこれいただきますうんうまい<笑>これやうめまたこのわさびの香りがいいなうん結局焼き上がる前に食っちゃったからちょっとご飯取ってくるわ もうそろそろ金目ね、焼き上がるんで、ちょっとおかわりしていきますわ。もうね、ちょっとこのカメラ越しでこのいい匂いが伝わんないのが悔しいんだけど、魚めちゃめちゃいい匂いしてるよ、今。<笑>見えますか皆さん、この金目のツヤ、照り、油がね、じゅわっと出てますよ。ちょっとこれにさ、もちろんお酒も合うし、ご飯も合うし、最高のお供でございますね。 もう一本目ね、なくなってるんで、二本目開けまして。<笑>ちょっとこちらの金目ちゃん、かぶりつかせていただきましょうか。いただきます。 火物だからさ余分な水分も飛んでなんかこうね脂っぽさジューシーさがで、ね、段違い<笑>ちょっとこっちもね先に置いた1尾多分焼けてきてるんで繰り返しましょうかうわーたまらんなーこれ絶対うまいじゃんまた干物だからさうまみが凝縮されてて塩とか醤油とか全然いらないそのまんまで十分美味しい まあ、間違いなく品数を見る限り、今日完食は無理だから、数日にわたってね、この幸せが続くと思うと、それだけでちょっとにやけるわ。<笑>そろそろこちらのお魚ちゃんたちも、いい頃合いになってきたんじゃないでしょうか。これもあげちゃいますこれ。どうこんなのはもう絶対。 うまいでしょうもうわかるもう食べなくてもわかるうまいそのままの勢いでこの下のサバも焼いちゃうかちょっと焼きつつよこれちょっとかぶりついちゃっていけるでしょう、うん、うまうまっ ま、あ本当にどの商品もそうなんだけど、幸せだわ。<笑>とにかく幸せ。うちもね、ちょこちょこと気になるものがあれば、通販とかもね、やったりするんだけど、こういった機会に美味しいもの、知れるお仕事をいただけるっていうことは、もうほんと幸せね、うん。もうちょっと色々とうますぎて、この2杯目の漫画盛りご飯、なくなっちゃったもんね。おかわり。<笑> いやー、持ってきちゃった。持ってきちゃった。持ってきちゃった。<笑>っった<笑>これ、お代わり言ってる間にこのサバもいい感じなんじゃないもしかしたら。これさ、ううお見てこのツヤテリーありがとうございます。ただただ、ありがとうございます。まあ、今日のね、案件に全然関係ないですけど。あー、ニチンさん、これ。 いつもありがとうございます。<笑>うまそう。<笑>うん。まあ。あと、ちなみにですね、今日午後、お米炊いたんですよ。炊いたんですけど、えー、ちょっと、調子乗りすぎましてですね、 もう、ないです。この後ね、まだ揚げ物とかもあるのに、ご飯がない。ちょっと節約して食わないと、やばい。ちょっと待って、油が乗りすぎてさ、火上がってるわ。そろそろちょっと、あー危ない揚げないと。これ完成形どうですめちゃくちゃうまそうじゃないですか。もうね、油が、油がすごいのよ。ちょっとカメラ越しで見えてんのかなこの湯気。 もう見えてないんだろうけどちょっと甘くね<笑>ああうまんうんうんうん はい。ということで、ただいまですね、揚げ物用の白いご飯は残しつつ、他、え作った料理、調味料は完食させていただきました。干物とわさびのりで、わさび漬けか、残ったものに関しては保存ができますので、えー、ちょっと妻と別日に食べるように、しっかりと冷蔵庫に入れつつ、この後ね、揚げ物していきたいと思います。はい。ということで、ただいま、キッチンに移って参りました。こちら、すでにですね、 揚げる用の油は準備している最中ではございますが、こちら、本日はいただいた揚げ物の中から2種食べていこうと思います。まずこちらが、サバコロト。まあ、サバを使ったコロッケらしいですね。で、もう一つ、これ、サバ糸ナゲットということで、この2種をね、ちょっと揚げまして、揚げたてでご飯やお酒と一緒に食べようかなと。たまんないね。 そしたらまずはこちらのサバコロを揚げていきましょうかサバコロをはいドンと や, やっぱり揚げ物っていいっすねなんかちょっとテンション上がるわでその間にちょっとこちらのナゲットを見ていきますか今回はねちょっとこちらのナゲット油で揚げているんですけれどもオーブントースターとか、まあ、電子レンジとかでもねできるらしいのでぜひこれ皆様もお試しくださいちょっとこのナゲットもね 一緒にこれ油に入れましてと、そろそろですね、いい感じに上がってきたんで、皆様見てください、一緒に。こんな感じでございます。ちょっとあの、待ちきれずに揚げるの早かった感じはあるけど、しょうがない。だってこれ美味しそうなんだもん。しょうがないよ。このラゲットもこんな感じ。よいしょ。ちょっとまだね、こんな感じで揚げてるんだけど、 え、揚げたでね、食べたいので、ひとまず熱いな、これ。ナゲットだけ、ここで。<笑>うまっ。うま。うま。はい。やっと、今日のね、揚げ物すべて揚げ終わりました。こっちが、サバコロになりまして、こっちが、サバイトナゲットでございますね。やっぱり、 飲んでる時に揚げ物は熱いな。ひとまずこのコロッケからいっちゃいましょうかうわ。ちょっとですね、こちらのソースをかけさせていただきまして、これですよ。揚げたてはたまらんね。 うん正直想像よりも芋感が強いサバの味とか風味は本当に添える程度というかうんこのじゃがいもの甘みとサバの香りうまいわ、うん、うわっめっぷもうまいな。 わ<笑>いわうわあっいわうわあいただやっぱり調理とかして時間が空いたせいか一気にお腹がいっぱいになってまいりましたこのコロッケは多分今芋感強いからマヨネーズ絶対よねって思ったんだけどマヨネーズなかった<笑>このタルタルしかなかったいやーうわ これやばい<笑>これは絶対うまいうんうまっうん。 あーということで、えー、本日のですね、食材完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい。本日はですね、まあちょっとたまの一人の休みということで、家でゆったりとね、いろいろな美味しいあてとともにお酒やご飯大食いしてまいりました。結局ね、家で撮影すると、まあお仕事にはなってしまいますけれども、ほぼほぼお休みみたいな気持ちでね、ゆったりといただくことができました。 なかなかですね、本日の食材は渋くて美味しいものばかりでしたので、気になった方はね、ぜひ概要欄の方から通販ページ一度ね、見てください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルちょこちょこと更新活動しておりますので、そちらも合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。<笑>